おはようございます。6代目です。昨日ですね、地元の工務店さんが何件か集まりまして、タカラスタンダード、タカラスタンダードさんの、えー、ショールームですね、そこでリフォームなどの相談会、展示会がありました。基本的にタカラスタンダードさんはまあ、水回りの製品ばかりですので、なんで私が呼ばれたのかと言いますと、あの、ちょっと寂しいから、 なんか畳の材料も飾ってくれないかということで参加してみましたホーム店さん以外で来てた業者は私だけです参加されているホーム店さんですねそのうち2件がうちが畳をさせてもらってますいろいろともう飾っていいということでいろんなものを持って行って楽しんできました Facebook つながりのお友達も何人か来てくれましてじっくり見られた後にガラポン抽選会ということで やってもらったところなんと2頭2頭当てちゃうとさすが引きが強いなと思いました2頭の商品もなかなか良かったんですよ佐賀牛キラというお店の5000円分商品券いいなと私が欲しいなと思いましたこういうイベントなかなか私の場合参加する機会がないので時々こういうのに呼んでもらえると楽しいですまた呼んでもらいたいと思います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 What?、Wow.